新四宿所者文字の皆様、こんにちは、ゆっくり霊夢ムです。一人だけベクトル違いすぎない。 編集ミスということでこんにちは、アナヤレーション、という遊戯をしていくでソロウ急に時代背景壊れた。このゲームはいとめでたきにゲームでありかの家康も評価したものでソロウ嘘800じゃね え, ねえか。この字幕の人誰こは、先にも説明した通り数々の食業を使い戦える白物である後こ縛りやめてもいいですかお前が勝手にやってただけな、やらされてた雰囲気にするのやめろ。ということで本日の天気は晴れ、風速50メートル、あれ今台風来てますかちなみに鉄装備などはもう揃えてます。霊夢ムが、準備をしているだと。バカにしてんのか我がオ軍の国家は働かざる者べから、 でですので敵を倒ししに行きましょう国家兵庫でも嫌なのに国家君がよから国家の短さナンバー1を取るために作りました国家の理由がゴミすぎるということで今はミッドと呼ばれるダイヤが取れる場所に向かっていますやっぱり帰ってきました引きこもりの戦士屋だなちなみに今回やることを聞きたいかいなんで上から目線なのアンインストールするよこわということで今回はサムネイル見ればわかる通り鋭さ4と再生で無双をしますしたかったです事実陳列罪でしていね うわけででダイヤが取れるるようにななフェーズ3まま準備をしますなんか敵がいるので死刑にしますやろうとしてることは正しいんだけど鼻がないな戦場で贅沢言うな屋根の上の敵を倒すことが今年の目標です諦めてるだろそれあそこの屋根に乗れたら勝者流れ変わったな乗れなかったらマリサ殺すぞうううううううういけー 乗れなかったのでもンを起訴します。もうクレーマーだろう、お前。そんなことより敵の猛攻が激しいですね。わかる。多分トランスポーターという味方をテレポートさせることができる職業が相手にいるのかと。かなり強い職業だよな。まあ私のおかげですけどね。クレーマーじゃんくたばれよ。その一言。最い。な人間なんだからなんでさらに追加したそれにしてもトランスポーターの敵が見つからないですね。いたー。これは TP を破壊するしかないジェリア。下引き抜いてやろうか。屋根の上の敵が気づいたようだがもう遅いでごわす。TP を破壊してやりました。これはひどい。しっかりとテントの上に逃げました。胸 をてることじゃないはいお前より高いーということでこいつら死刑にしますどっちが権力者か思い知らせてやります過去最低のセリフったそこの鉄フルも私に装備をよこしなさい逃げようと言ったってそうはいかないジェリア逃げられましたということで人をぶち殺してやります殺意が字幕すり抜けてるじゃん何なの 編集ミス再生が6本あるのでこれを使ってたくさんキルしたいですね。ちなみになんですがこのマップは結構高低差があります。私とマリサみたいだね。どういうこと時給の差ってこと殴るぞ。ということでダイヤを取りに来ました。ただダイヤを取るだけなら普通に掘れそうですがそうはいきません。というと、ダイヤを欲しいのは敵も同じなのでダイヤをめぐって交うができるんですね。こう、そんな欲にかられた敵を倒すのがアナイアレーションの楽しみです。闇落ちすんな。まあ私がするのは飯落ちですけどね。迷惑だから死んでくれ。暴言やめろ。ただいま2分半を経過しました。そろそろ限界が来てますね。そして今は馬鹿突きをしております。 再生あるので全然死ぬ気配がありません。ムカつくから殴っていいマリサのメンタルボロボロすぎない。ここで耐久値を削れるランバージャックが来てますね。私がその程度でやられるとでもそうとしか思えませんが、私は止まらんぞ。私を止めたかったら上の人を呼んでこい。お前仕事で杏にしてんの自宅警備員としてアンニの治安を守ってます。働けかす。それにしてもだいぶ飛びい。温泉見いって痛いですね。あんまり痛くなさそう。全てこの世のものとは思えない痛みですが、だとしたら精神が特殊部隊のそれ、さすがに体力やばいので逃げます。また来てやるからな。起きたと見せかけて上がって敵を減らします。ボコボコに殴られながら。 ま、しても結局失敗しててさ追いかけてる敵は今いましたよ渥美ですやっと立地に上がれそうだなそんなことはどうでもいい誰でもいい こんなのるだろあれこれ相手も体力ないんかなんか逃げれててくさ。これは復讐をしてやろうかと思いましたが、スカウトなので逃げます。スカウトっていうのはアナイアレーションの職業の一つで、横方向への移動なら最強クラスなんだぜ。ちなみに私は所持していません。ということでダイヤを取りに行きます。なければ石炭でもいいです。なんでその話はこいつ倒してからにしますか陸海空から集中攻撃を浴びせてやります。海と空の要素どこだよ何言ってるのマリサ。人間は海から誕生して高の鳥が運ぶんだよ。海と空の要素どこだよさっき言ってたダイヤの話をしようかマリサ。もういいです帰ります。 から落落ちち着着いいててて椅子に座っじじゃゃななくてあと回転しすぎじゃないこれが日本のおもてなしです。嘘をつくな嘘を。ということでダイヤの話をしようか。しなって い, いは視聴者維持率下げる気か。投稿者しか知らない用語やめてください。ダイヤっていうのは石炭が溶岩により急激に温められてできるんですね。なので私ことネオ人類はダイヤを生成することにしました。ネオ人類、名前だっさ。 その生成方法を教えてくれここはゆっくり解説チャンネルか言うほどそうかここはゆっくり解説チャンネルか意地でも言わせようとしてくるじゃんその生成方法は簡単で石炭にマグマをかけますあれここでいきますということでダイヤを掘るためにこいつらを倒します前世の私の復讐じゃー 疲れた。ひどい楽の変化、激しすぎじゃない。そんなことはどうでもいい。張り倒すぞ。なぜならば私はダイヤを取りに行かないといけないからだ。何言われるのかと思ったら案外普通で草案外ってひどくない。ということでダイヤを取りに行くためにこいつらを斬殺します。こは。見えるのは鉄フルが2人ですね。急にまともになってビビった。うまそうな奴らじゃないか。帰りたい。装備がうまそうって意味じゃないならお前アナイアレーションやめろ。ガチゼイコは。ということで祭りをします。殺戮祭の始まりじゃー。アナイアレーションから名前変わりすぎだろ。再開発です。 ギリアを当てたのであいつらは死にかけのはずすかさず追い討ちをかけていきますマイクラでの弓は最大まで引き絞らないと意味がないぞ普通弓に初刺さったら死にかけでしょ<音声>ということで階段を登っていきますなんとかこの心臓破りの段差を乗り越えられましたね<音声> 勝手に名前変えんな訴える倉コは私もこの戦いに混ざっていきます最低でも500キルはしたいですね志が英雄なのおかしくない私もなんであんなこと言ったのかわからないんですがね口に返す倉コはネクサス削られてますよ残りネクサス46だけど質問あるそすれたてんなそれにしても弓はほんと当たらないですねそれはお前のエイム次第だろ名誉毀損で訴えます急にギスギスし始めててくさということで今日の主役である鋭さンをデリバリーしてくれましたねウーバーバいかいいよそれだけとは ごめんなさいあとはこの敵から逃げ切ればミッションコンプリートです逃げ切れました安定のペンカットだなてかあれめっちゃ鋭るとサゴじゃないおい答えろよまあまあ謝罪するから許してくれセリア殴られてみたいだごめんなさい高速反省会今は何をしてるんだそのくらい猿でもわかるでしょ猿に人間の価値観を押し付けるな斜め上からの動物愛をきたてかこの人さっき倒した人じゃんあなたが作った剣の味はどうですか撤退していったなつまり喜んでくれましたねなんでそう解釈したなんとなくです敵が逃げていきますね敵を割ればに民族の名が浸るなこの民族の歴史教えてもらっていいですかちょっと待っ 行ってくれてきさん私が地獄へと送ってやるよ。私が行くまで地獄で待ってな。お前も地獄行きは確定なんだね。勝った。ということで鉄を掘ってます。装備の耐久値がマクソだったもんな。ということで新しく鉄フルを作りました。戦闘開始じゃー。ということで虐殺の限りを尽くしましょう。サイコパスすぎん。敵を殺した後は敵の首でサッカーをしたいですね。別サイコパスすぎない。も、ま、う、あ、マリサの言いたいことはわかるよ。なんで納豆って賛否両論かってことだよね。はい違いますね。こんな的外れな見解初めてに乾かす。暴言を通過するな。てかこの敵めっちゃ見げますね。どこへ行こうというのかね、やっぱり金行行きます。 もう少しで倒せそうだったが良かったのか金に目がくらみました。マイクラと現実の見分けがつかなくなって、えそんなことある敵がいますね。倒します。倒しました。純粋に金を掘る彼の背中には容赦ないほどの切り傷がつけられててビビった。これが勝負の世界の厳しいところさ。嘘をつくな。ということで、一度引きます。戦争って怖いですね。あれに重人格いや私が強すぎて自分が怖いってこと。生きる野郎だ。ギロチンにかけろ。厳罰が過ぎると思うんですが、次の敵を探しますか。 は犠牲になったのだ。100% お前のせいだけどな。おっと強そうな人が出てきましたね。これでやっとリンチ以外ができそうです。 それにしてもこの人強いですねだいぶ鋭さが高いんだろうなここは一時的に逃げます対戦ありがとうございましたなので追いかけてこないでくださいお願いしますお願いしますお願いしますトラウマになるわ近郊まで逃げてきました足音がカサカサ聞こえますね敵を虫かなんかだと思ってらっしゃるおっと敵がいるじゃないか下敷きちぎってやろうかここはゆっくり家に伝わる必殺技ゴーストをするしかないですねちなみに逃げてくれましたそっちをちゃんと話してエンちゃんとテーブルはいただいておきます年よこせや ここでアクロバットのスキルである二段ジャンプをします。見事なまでにバグってたよ。重力なくなったのかと思ったわ。逃げた先にも敵がいるとか発砲美人すぎませんか使い方違くない。おっと敵が逃げ出しましたね。どこに隠れても見つけ出してやるからな。見失いました。はやっぱりいました。は見つけるのもダメなのあの時の一番の選択は奈落に落ちて死ぬことだったな。そんなことしてたまるか。また敵がいますね。なんでこんなに敵がいるんだ。それは敵陣に来たからだよ。 頭大丈夫それは相当急兵がうざいですねあいつを先に倒したかった人生ですということで帰ってきましたリスポーンしただけですね私のネクサスを削る不届き者はどこのドイツだちなみにその後は蹂躙されるだけでした ということで2試合目です。多分途中で終わります。今はエンチャントをしているところですね。味方さんからダイヤモンドをいただきました。TY 金を掘っています。アナイアレーションでは金から色々なものが作れるんだぜ。敵がいるじゃないか。ここは塞いで密室にして窒息死させます。ふざけんな完璧ですね。 なんか削られてるじゃないか。あっちなみにこのマップは左から回った方が強いです。理由は屋上へので入り口があるからですね。しっかり粛清しました。ということでこの動画はもう終わりとなります。よかったら高評価してくれると嬉しいぜ。それでは、次回お会いしましょう。対戦ありがとうございました。